それでは、計算機数学1の第5回の授業を始めたいと思います。前回、第4回のまとめです。前回このようなことをやりました。前回は計算量の概念をご紹介しましてで、符号なしの多倍調整数の加算の計算量を見積もりました。でまた、その次に符号付き多倍調整数の表現について説明をしました。それから、 あと、一変相対公式の加算のアルゴリズムを示しまして、またその計算量の見積もりも行いました。で今回の授業では、一変相対公式のナ難法について紹介していきたいと思います。でその中で特に、非不整数の二進十進変換、二進数から十進数、もしくはその逆への変換ですね。それと、小数や分数の二進十進変換についても説明していきたいと思います。 でまず、フォーナー法ですけれども、テキストですと18ページからありますので、必要な方は合わせてご覧ください。で今回、話題にしますのは、多項式の評価と呼ばれる計算です。ここでは、AX をですね、N 次の整数係数の多項式ということにします。 で、えーとまあ、こんな風に与えられておりまして、an は0ではありませんよと。それからあと、えー、と x0 としてあの整数ですね、x0 が与えられたときに、ここではその、A、x0 ですね。だからこの ax の x にこの x0 を代入すると、まあ、これ整数になるんですけれども、まあ、そ の, あの値を求めましょうということを考えます。 でこの計算をですね、えー、x イコール x0 で ax の値を評価するというふうに呼びます。まあ、評価というのは英語で言うと v a l リエートなんですけれども、まあ、評価するというこういう計算を扱うことにします。で、まああの、多項式の変数に数値を代入してその値を求める方法なので、まあ、素朴な方法としましては、今そうです、ね、例題として挙げましたけれども、ax としては 5x4 乗プラス 3x3 乗マイナス 2x2 乗プラス 8x マイナス10という多項式が与えられたものとしましょう。そして、x0 として10という整数が与えられたとしましょう。で、この時に、まあ、a の10を求めましょうってなりますと、まあ、この展開した多項式の各変数 x のところにですね、この10を代入するというのが、まあ、素朴なやり方だと思います。で、その時、じゃあ一体その加減乗算が何回行われているかってことを調べてみます。 そうしますと、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、そうですね、あの、8x のところは八かける十とかですね、それから 2x の2乗というところはマイナス二かける十かける十というふうに、その、ま、あ i 字の項の値を計算するのに、乗算の回数が1回ずつ、あの、かかってますので、その全体、全体では、 まあ、1プラス2プラス3プラス4回分の乗算が行われているんだと、行われているということがわかります。で、これが、もしですね、その一般の N 字の多項式に対する評価ということになりますと、あのまあ、1から N までの整、えー、数の和ですね。そうすると、えー、これ、あの2分の N 括弧 N プラス1乗です、一ですから、えー、だいたいオーダーの N2 乗 の, あの計算量の評価になると。 ということがわかりますでそこで、えっと、皆さん多くの人はですねこの例えば高校の数学で重要定理っていうのを習ったことを覚えているかと思いますけれどもこれ重要定理を使うと実は計算が速くなるという話がありました。で えっと、まず、その乗用定理というのはどういうものだったかというのを思い出します と, と AX をまあ整数係数の多項式として X0 を整数値としたときにこの AX を X-X0 という一時の多項式で割った余りがあの A の X0 ですね AX の X に X0 を代入した値に等しいというのが常用定理でしたそして、まあ、それに基づくですね組み立て情報なんていうのも習ったかと思います とその時の、あの、組み立て情報をちょっと一応ここに上げておきましたので、一回ちょっとあの復習のために見ておきましょう。一応ここでは、その、えっと、AX の係数ですね、を五三マイナス2、八マイナス10という並べておいて、それから、えっと、左側にこの X0 の十を書いたわけですね。で、最初に、えっと、五をこう一下に下ろしてですね、で、それを十倍した、ここに十0って書いてありますが十倍したものを、あの 隣に持ってくると。で、えー、今度、この上の3と、この50を加えて53になったら、これにまた、あの、左にある10をかけて530にを過去に書きますね。で、この上のマイナス2と530を加えて528になりますから、これをまた10をかけて5280になりますと。で、5280に上の8を加えて5288になって、 これまた10倍して 52,880 になります。万 52,880 に上のマイナス10を加えて 52,870 というのが、これ A の10の値になりますというあの計算だったんですけれども、えっ、ー、と、実はですね、あの、法難法と呼ばれる計算は、この計算そのもののことを言います。で、とこの、 まあ、上の図の過程で、その A の10っていうのはどういうふうに計算されてきたか、これ下の方に式で書きましたけれども、まず5を10倍に3を加える、それを10倍して2を引くっていう形で、こういう形でこう、計算していくと、A の10が5万2870になりましたということになっているわけです。で、より一般にですね、これ、AX が N g の多項式で、 で、まあ、係数もこの an から a0 という形で与えられた場合に対して、この ax を求める際に、先ほどの例と同じようにですね、まず、一番次数の高い係数、主係数に、この x0 をかけて、xn-1 の係数を加える。それに、また x0 をかけて、次に a の n-2、n の係数を加える。それに x0 をかけてっていうふうに最後に、 A0 を加えるまで、こう、あの、えっ、ー、と、係数を加えて X0 をかけるという操作を順番に繰り返すわけですね。で、この計算による、その多項式の評価の計算法を、フォーナー法と呼びます。で、このフォーナー法のフォーナーは、これはあの、この論文を書いた人の名前なんですけれども、 欧米に知られるようになったのは19世紀ですこのフォーナーっていう人がこの論文を発表したのは19世紀なんですけれども、えっと、東洋ではですねより古くからこの計算法が知られていたという資料がありますで一応このフォーナー法のアルゴリズムをこちらに書いておきましたでアルゴリズムの名前としてはフォーナー法と入れまして、まあ、入力としては AX、多項式 AX と X0 を入れております。で、多項式入力の AX はこのような形ですね、この形の係数で与えまして、で、あとは、えっと、AX0 ですね、を整数として与えるということになります。で、まあ、そのアルゴリズムですけれども、えっと、まず最初に、この AN、 えー、あこの入力多項式の主係数の an を y にという変数に代入しまして、で、えっと、2行目が、まあ、法文による繰り返しなんですけれども、Y が、えっと、n-1 から0までですね、この y に x0 をかけて ai を加える、加えてこれを y に代入するという操作を繰り返します。で、まあ、その結果、あのこの y、このループが、2行目のループが終了したときには、この y の値があの a の x ゼロとなってますので、最後この y の値を返して、あの。計算を終えるということになります。で、えっと、その方の計算量なんですけれども、あのこの計算量の見積もりを今回のあのレポート課題に含めております。えレポート課題を解いてもらう際の注意点なん、主な注意点なんですけれども。えー、と、代入やリターン分は今回、あの計算量に含めないということですね。 えー、というこ一つの面注意 で, でもう一つの注意は指則、まあ、演算の計算量はこの数値の指則演算を、えー、単位と、えー、し今回はしてください。で、まあ、多倍調整数についての指則演算をなどう見るかというのはまた後で詳しく説明しますけれども今回はその数値の指則演算を、まあ、単位1回としてあの数えていいので、まあ、多倍調演算でも足し算1回だったら足し算1回というふうに数えてもらって結構です。 これはまた後ほどやりましょう。でちなみに一つ、えーと、注意、まああの、おまけなんですけれども、えー、と組み立て情報では実は小も同時に計算しているという、えーとまあ、あの事実があります、まあ。驚きの事実かどうかあの皆さんによるかもしれませんが、先ほどの組み立て情報の例題を見ましたよね。でそこで最終的にこの一番右下に出てくる数値52870というのが、 この多項式 AX に1 5代入した値だったんですが、じゃあこの途中で出てくる結果のこの数値はどういうことどういうものを表してたかというと、実はこの AX をですね、X マイナス10で割ったときの小を表しております。 でこの時の計算の章というのは、えー、5x3 乗プラス 53x2 乗プラス 528x プラス5288ということなんですけれどもえ実はこれ組み立て情報で出てきている途中の数がですねそれぞれそのままその確保の係数になっているという形になっておりますでこれは多分高校ではあまり扱われてなかったんじゃないかと思うんですけれども少なくとも自分が高校生の時はまあ 聞いた覚えはないですね。まあ、聞いて忘れてただけかもしれませんけど、あのまあ、こういう事実もありますので、興味のある人はちょっと考えてみてください。はいえー、とここまでが、えー、とコーナー法の基本的な説明ですが、何か質問ございますでしょうか。はい、じゃあ、次に進みましょう。